皆さんこんにちは。こちら写真家、タイムラプスクリエイターの成沢弘之でございます。どうもお久しぶりでございます。だいぶ間が空いちゃいましたけど、CP プラス、えー、サイトロンブースの私のセミナー見に来ていただいた方々、えー、ありがとうございました。まだ動画は見れますので、アーカイブ化されてます。サイトロンジャパンブースのホー、えー、t u b e チャンネルで動画が見れますので、ぜひ見てみてください。恒例のですね、花粉症が始まっちゃって、 鼻声なんですよ。私、重度の花粉症患者でもういろんな薬試したんですけど、全然効かなくてですねあの、ちょっと不快な思いをさせるかもしれませんが、ご了承ください。あと、なんかいい薬やったら、コメント欄でぜひコメントください、お待ちしております。それではですね、仕事も一段落したので、また YouTube 頑張りたいなと思うんですけど、今日はだいぶ遅れちゃったんですけど、 えー、GFX100S ですね、えー、設定をするっていうところを今日はやります今後 GFX を使ってですねいろいろ撮っていきたいと思うので、まあ、GFX ネタが続くと思います今ね在庫もない中でなかなか目に毒な動画になるかもしれませんが楽しんでいただけたら嬉しいですそれでは今日も行ってみましょう はい、じゃあ、接続しまして、こっちも。はい、それではやっていきます。まずは、これ、写真モードと動画モードなんですけど、写真モードからやっていきましょうか。はい、まずですね、GFX100S、メニューから見てきます。まず、画像サイズ、画質モード。あ、画質モード、今、ロー対応したので、全部ローでいいかな。はい、でロー記憶方式ですけど、えー、ところ、これ、画質オス多いからな。でも、とりあえず、冷やしくでいってみましょうか。 タイムラプスの時はロスレス。えー、天台写真の時は冷やしくっていう感じでやるのかな。で、あの女王、えー、いつもの通り、交換のノイズ制限はマイナス4。はい。それから、長秒時低、シャープネスもマイナス4にします。ノイズが増えるからね、これね。で長秒時ノイズ制限はオフにします。色空間は Adobe RGB にしてます。この辺のオートフォーカスのところはいつも私、 えー、使わないですけど、AF 補助光これたまにオートフォーカス聞いて赤いの出ると困るんで、これも振ります。えーっと、それから、インターバル撮影露出平準化。えー、この GFX100S でまたなんかこうタイムラプス関係のね、それこそホーリーグレールがどういうふうに撮れるのかとか、まあそういうのがね、まだ変わってると思うので、まだ試したいと思います。えーっと、それから、あ速攻方式は中央充電速攻にしてシャッ ただ感度をね今感度を12800以上に設定できないんですよこれは電子シャッターが原因でしてメカニカルシャッターにすると感度が25600とか51200とか選べるようになります、まあ普段は12800以上にすることは多分ないと思うのでいやでもあるかなうん でフリッカー低減もこれ選べないのはシャッター方式のせいなのかなあ、そうだね。はい。ブレー防止ーシモードはオフ。3 5ミリフォーマットモードはとりあえずオフにします。これ使いますけどよく。まあ、こうダーッといって。撮影画像表示。あの、1.5 秒に渡しします。ちょっとね、写真見たいんですよ。はい。で、縦横自動回転表示はオフにします。 マニュアル時のモニター露出は、ホワイトバランスも露出も反映します。えそれからフレーミング、縦横自動回転再生も私はオフにしてます。で、画面のカスタマイズ、これ大事ですよ。まず、水準器ね。水準器をちゃんとチェック入れてね。電子水準器も入れるし、あとヒストグラムが最初、チェック入ってないんですよ。これも入れるという感じでえやっていきます。はい。 画面枠も一応出しておきます、はい、画面入れるとあのこうやってね、えー、四角いところがどこまで映るのかっていうのが分かるようになりますよね。うんこのね情報表示コントラストのひょ調整をね も, あのなんかもっと簡単にこんな深いメニューにしないでワンタッチで切り替えるようにしてほしいなっていつも思ってるんですけど。 うーんですねサブ液晶モニター設定、ここの液晶モニターの設定ですね。えっ、ー、と、これ動画撮影時と静止画撮影時でこう、いろいろ選べるんですよね。まあでもこれね、切り替えれるんですよ。この横のボタンで。だからここは別にいじらなくて OK。背景色は白にするか、あ、ここをね、ここを白にするか黒にするかっていう感じですけど。まあ黒のままでいいかな。うん。 グリグリいきますよ。グリグリいきます。あ、ファンクション設定はこれ後でやります。えー、レンズラジオレリーズオンにしたカードラジオレリーズもオンにしておきます自動電源オフはまあ2分でいいでしょう、はい。パフォーマンスはノーマルブースト。まあ、これは後で選びます。自動電源オフ温度。ああこれね、温度高くなったらオフにするってやつですね。標準でいいです。はい。んで、うーん、ふーん USB 給電オンこれ必ずオンです。こんなところかいうん。で、えっ、ー、とですね、まず、このディスプレイバックっていうボタンを押すと、長押しすると、こういう画面になるんですよ。ここでファンクション設定ができます。F1 のところに露出補正とか、F2 の顔認識、えー、サブモニターの切り替え、 で F4 で手ブレ補正。F4 は、F4 で手ぶれ。F4 はここですね。ここの握るところのボタンです。F4。液晶モニターを上にスワイプすると 35mm フォーマットモードに切り替わって、こっちがフィルムシミュレーション。こっちが液晶モニターのブースト。で、下に下げると、えー、ヒストグラムが出ると。このヒストグラムの表示が、えー、とこのスワイプで出すのとディスプレイバックボタンで見るのと、ね、なんか違うんですよね。 ディスプレイバックボタンで見るとこういう表示じゃないですか。で、下にスワイプしてみるとこういう感じで、LRGB でこう出てくるので、表示の仕方が違うっぽい。まあ、二パターンのね、見方がこう瞬時に切り替えれるということで、ここに割り振ってみます。まあ、AF、この辺はいいかな。で、このダイヤルで拡大。Q ボタンは Q ボタン。うん、こんなところです。で、えっ、ー、と、こっちのね、握ったところに久しぶりのこのダイヤルをこう長押しすると、 こういうふうにできます。こっちのボタンとこっちのボタンでどう操作割り振るかって話なんですけど、今、えーと、こっちのボタンがね、こっちのボタンが、この握る方のここのボタンが、えー、1回押すと F 値、2回押すと感度、3回押すとシャッタースピードに変わりますよと。で、親指の方のダイヤルのくりぐりは基本的にはシャッタースピードで縛りですよという感じですね。で、このプラスマイナスのところはこれですよね。露出補填の割り当て。 露出補正するとき、ここを押しながらこうクリクリでいいんですよねって。で、それがフロントなのかリアルなのかフロントってやりづらいよね。リアルでいいよね。まあ両方で決めるんでしょうけど。ということで、これ設定しておくと、えー、一回押すと、シャッタースピードがいじれますよと。まあシャッタースピードは親指に割り当てられるから、久しぶりでやる必要もないんですけどね。で、もう一回押すと、 同じダイヤルを操作して感度がいれますよとこれ、ね、純正レンズつけるとね F 値もいじれるんですよ今これレンズつけてまあ、絞りもねフジのレンズここでやれるんですけどこのカスタム C にしておけば、えー、ここのダイヤルを押し込んだ時にほら F 値も出てくるだ F 値もここ同じボタンで操作ができて 感度も同じボタンでシャッタースピードも同じボタンでって人差し指だけで済みますよっていうのがまあここの設定になりますはいえっ、ー、とボディ側は、えー、写真の方はこんな感じですねでこれは動画も撮れるんでちょっと動画も撮れるっていうからね GFX で YouTube 撮っちゃうとか思ってるんですけどはいで動画モードに切り替えここでやりますで動画モードにしました はいじゃあ引き続きいきますよ。うんと、えっ、ー、と動画もうまあ 4K。4K30P だったら無制限で撮れるんだっけうん確かね。まあファイル形式は私え基本的に MOV で撮影してみます。H.264 でオールイントラー。や車がブーンって通った時に。 写真だとシャッタースピードを遅くしたら尾が引くじゃないですか。で動画だとそのカグカグカグっかってなるはずなんですけどオールイントラでスローシャッターちょっとシャッタースピードを遅め10分の1とか8分の 1, と か, 1とかでやるとこの車の鉱石もちょっと尾を引いたような感じで撮れるんですよね。でまああの基本はこれロング GOP で全然動画記録して。 的にはその軽くなるので問題ないんですけど夜撮影する時だけ私イントラで撮ってますからねねまあここをですねいろいろいじれるんですけどこのチャンネルではまだ動画のことってそんなにやってないのでちんぷんかんぷんな方が多いかもしれませんがこれねえろ、ー、う撮影最初からできるんだよねこれね動画ってその普通の圧縮形式とログとローとがあって、まあ、フジフィルムの F ログっていうんですけど F ログの場合だと その最初からまあ明るいところと暗いところとちょっとそのコントラストが低めで両方撮って後で色をいじるガラーグレーディングがしやすくなるっていうまあそういうモードだと思うんですけどえと動画のロー撮影っていうのは撮った後でもその感度がいじられたりとかもっと強い画像処理がま画像処理じゃないですねカラーグレーディングができるっていうまあそういうモードなんですけど通常はまあニコンとかパナソニックとかもロー撮れるものありますけど有料で 追加で、お金を払ってロー撮影でできるるよようになるんですよで、まあ、これは最初からできると。まあ、値段高いからね。最初からできて当然か。<笑>でこれは今あの、ログ画するために HDMI 情報を表示ってしてます。これオフにすると、あのこうやってね、えー、表示が消えますで。これは今はオンにしておきますが、Ninja5 で外部レコーダーで、えー、ログ化をするときはこれはオフにして。 やんないろいろ映っちゃう<笑>。<笑> HDMI レックコントロール。これはこっちで録画したら、忍者5でも録画しますかって一緒にね。っていうモードですね。はい。で、そこ。えぶれ申しボード。え、これ Ibis OIS DIS と。これめちゃめちゃ手ぶれ補正効くんですよね。すごい手ぶれ補正効くんですよ。まボディが大きいからなのか分かんないですけど。 だからね、その手ブレ補正のキー具合を見て、私も動画これで撮ってみたいなって思っちゃったお。こんな大きいのにね。まあ、はいはいはいと言って、タリーランプ。うん。これは、えー、フロントとリア、録、えー、画中のそのライトどうしますか。その、こうやって今見てって、録画されてるかどうかってちょっとわかりづらいんですよね。なので、このランプを点滅させますか、点滅させませんかっていう、まあそういう設定です。まあフロントもリアも一応。 つけるような感じしますこの辺のシャープネスとかは基本的にそんなにいじってない。あとはマイク、まあ、内蔵マイク私使うことあんまないですしね。えー、タイムコードしおく。うんうんうん。とりあえず動画の設定もこんなところでしょうか。 それから GFX100S にもカスタム1カスタム2カスタム3カスタム4カスタム6まで登録できるんだめっちゃカスタム設定できますねっていうのがあって一般的に6パターン写真で、えー、カスタム登録、まあ、昼間用とか夜用とか私みたいにね、えー、昼はこういう感じで撮って夜はちょっとこれをオフにしときたいなみたいなそういう設定を一時期しなくて済むってことですねで、まあ、この Q ボタンを押すと えー、長押し、キューボタン長押しで、設定に登録できる。あこの辺もね、XS10 と同じですねで。で、現在の設定反映したりとか、登録内容の確認編集とかっていうのを、これでできるって、細かい設定ができるとてことね。なるほど、これ、この中に、あ<笑>あの液晶モニターが赤くなる暗証モード、この中に入れてほしいんですよね、ほんとね。 その夜に目がね赤いモニターでちょっと液晶モニター明るいから赤い画面でちょっと表示みたいな写真以外はねっていう時に表示設定か表示設定行ってさ横下に行ってさえっ、ー、とこのコントラスト調整って暗所ってやってわざわざここまでやってやんなきゃいけないっていうねでまあ写真こうパシャッと撮ったら で写真をこうパシャッと、ね、撮ったらね写真を見るときはこうやってちゃんとカラー表示はされるんですよ。でこれ昼間になったら「あ見づれ」ってなるじゃないですかで昼間にこの赤い液晶を表示するなんても う, もう見づらいですからね。でこれでなんかめっちゃこんな感じでさ「どこだっけ?」探してこうやるわけですよ。 はい、設定はこんなところになるんですけど最後にやっといた方がいいのがこの「マイメニュー」ってやつですねえっ、ー、とねこの「セットアップ」の基本設定のところからマ「マイメニュー設定」っていうのが選べますでマイメニュー設定は写真と動画と2パターン作れるんですねで、えー、まあこうやって「登録」っていって「まあ、どの項目登録しますか?」っていうのが選べます この青いやつは私まあ軽く設定したんですけどまだ設定してないやつで白いやつがまあ設定されてるやつっていうことですねこれやっとくとあの特に自分みたいにねこういろんなカメラ使う人はあれどこにどの設定あったっけって分かんなくなるんですよでその設定をこどこにあるんだっけって探すボタンの割り当てがどこだっけって探してる時間がもったいないからこのマイメニューに入れておくこう頻繁に変える設定だけね ここに入れてあるんですよねこれはまあ写真の方のマイメニュー で, で動画に切り替えると動画の方のマイメニュー設定が出てきます。これです、ねうんかこんな感じでマイ、えー、メニュー設定も登録しておくと、うん、ファンクションボタンの割り当てカスタムそれからマイ、えー、メニューの設定っていう風にやっておくと、えー、結構素早い撮影が できるんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあこれで設定が終わりました、えー。こちらでまた撮影をしていきたいと思います。ちょっとしばらく撮影させてもらって撮影体験を5分んだ後で GFX100S まあ、こんなカメラですっていう総評をねしたいなと考えておりますのでそちらぜひお待ちください。でその前にこの次の動画投稿する動画ではあのテスト的にですけども。 えー、これの交換の性能、私がいろいろライブ配信で言っていたあー、期待している交換の性能ですね、について、えー、分かる画像を出したいと思います。じゃあ、えー、今日はここまでになります、えー。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、まいりましたっけね。